独立開業に興味のある医師や理学療法士のあなたに私の効果実証済みの独立開業のコンテンツをお届けできればと思っています。今日はですね、独立開業で成功する、もしくは売り上げを上げる魔法の方程式 VPP という話をさせていただこうかなと思っています。えーまあ、これなんでこの話をさせてもらうのかという話なんですけど、まあ、私自身今まで売る池1000名以上のですね、独立開業をされる医療従事者の方の、えーまあ、事例だったりだとか、まあ、お人柄で、まあ、どういう方が 成果を出されて、どういう方が成果が出にくいのかというのを見させてもらってきました。でなおかつ、私自身もですね、まあ、年商10億円規模 の, あの会社というものを埋めさせてもらってですね、まあ、従業員さんとかスタッフさんとか、みんな合わせて120名ぐらいの規模の会社でマネジメントだったりだとか、まあ、事業戦略というものを取らせてもらっております。でまあ、その中でいろいろ感じることや、えー、まあ、こういう要素があったら、 えー、まあ、もっと成功する可能性、この動画を見ておられる、いつか成功したいとかね、収入を上げたいと思っておられる方とかに関しては、そう役に立つんじゃないのかなっていうふうに思ってるので、この動画を撮らせてもらっております。はい。で、VPP って何なのかって話なんですけども、1個目の V はこれ何なのかって言ったら、えっと、ビジョンですね。ビジョンのことです。 でこれなんですけど、結局ですね、より具体的になんでこの事業をやってて、将来どういうふうにしたのか、それを目に見える形、肌に触 れ, れる形でいかに作れるのかというのが、もうこれ本当に普通の人には到達できないための結果を出すためのは絶対条件です。で逆に言うと、リーダーは事業家であったりとか、リーダー、もしくは社長はこれが描けないといけないです。で こ, のこれが描けなないとととどううるのかというと、まあ あの事業の中に中心軸ができないのでブレやすかったりだとか、まあ一言で言うといい人材が来ないんじゃないのかなというふうに個人的に思っておりますなので、まあ、そういったところを打破するためにも社長自身がこの会社どうしていきたいのかこの中心軸は何なのかそして肌に触れれる形でなおかつ、えーまあ、目に見える形でこの会社のあ社会に貢献している価値は何なのかと価値を想像して社会に貢献していることは何なのかということを あのやっぱ常に語るというふうなことを、まあ、やらないといけないんじゃないのかなというふうに個人的に思っている部分がありますのでまず1個目、ここですよね。ビジョンだと思っています。はい、次、えー、会業で成功するための考え方ですけど、これはプロダクトですね。プロダクト、商品です。 これ商品なのかって言ったら、まあ、結局ですけど、あのー、お商売やっていく上で絶対何かの商品だったりサービスを提供することになると思うんですねでそれがまあいわゆる今はもう供給過多で物に溢れてる時代なわけなんですよで要は世の中にはまあどんな商品も販売できるし、えー、どんな商品も扱うことができるで逆に言うとじゃあ自分自身が開業していく上で事業やっていく上でどんな商品を扱いなさいのか、えー、どんな機能を持っててどうやって人々を幸せに し売るるもののであっって、えー、どんなな貢献をををするようう商品とととかかサービスを取りり扱いたいのかといたことをやっぱり考えるわけなんですねで考えていった結果やっぱりそのクオリティとか質というものがあこれはすごいなイノベーションを起こすな革命を起こすな世界一になれるなと思えるようなものしか取り扱わないっていう状態になると何が起こるかっていうと商品とかサービスでファンが生まれるんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってるんですよね。 まあ、なのでやっぱり一流の最高級の商品を取り扱って結局私たちとお客さんとの接点って商品なんですよねはいで、えっと、この商品を通じて価値提供だったりだとかまあそのいわゆる企業の価値というものが伝わるわけなのでこの商品はどうしてもやっぱりですねまあ当たり前ですけど生命性なわけですよねはい、えー、例えば石鹸を売ってる会社であればまあ石鹸を売ってる会社はね、あのー どんな会社か知らないカオさんがあったりだとかね、ダブさんだったりとか、化粧品の会社いっぱいありますけれども、あの結局、設定は一番最初、石鹸買ったダブのじゃあ石鹸買ったからえ、使ってみて、ああ、いいなと、これ自分に向いてるなと、よくできてるなっていううちに、ダあブあってい い, いい会社なんじゃないのかなっていうふうに設定の、お客さんとの接点っていつも商品なわけですよね、一番最初。なんで、やっぱこの商品は世界に誇れるもの、自分自身誇れるもの。 この業界の中でトップクラスのものというものを絶対選ばないといけない。一番のものを選ばないといけないというふうに個人的には考えておりますので、こういう考え方を持っておられると強いと思いますね。はい。次いきます。P ですけど、次何なのかって言ったら、これ、プロフィットですね。利益です。はい。はい。利益はこれ何なのか。まあ、結局ですけど、あの、まあ、一言で言うとやっぱり事業なんで、事業のスコアは何なのかって言ったら、 要は結局手元にいくらキャッシュを残せたのかだと思います。で、これもきれいごと抜きで言いますけど、あの、世の中ですね、あの、お金がないとやっぱ何もできません。これも本当にそうで、結局初期投資するために資金がいるし、えー、人物金ですよね。いろんなものを通じて私たちって事業を展開していくと思うんですけど、人にもやっぱり人件費かかりますね。えー、当然ですね。行動するのにお金かかりますね。 でものですよね。初期投資で何か大きなパソコン買ったりとか機械買ったりとかね、オフィスやったりところも他にいるわけですよね。で、えー、まあ金ですけど、まあお金借りるにも、例えば担保にある自分の例えば担保にあるようなお金持ってたらお金借りやすくなったりだとかっていうふうな、結局全てはやっぱりそこ見られるわけですよね。で、これ、あの利益がなくてもいいでしょっていう形だと、まあ、 かけて事業にならならいですねでそれはだからお金に汚くなれとか金の亡者になれとかって言ってるわけではなくてそういう構造なわけですよねビジネスって資本主義でやってる限りはなんでそこの構造のことに関して、まあ、私の個人的な意見ですけど日本人の人はやっぱ結構抵抗が多いっていうとはありかもしれないですけどあまお金稼ぎすぎると変だとかねあの、まあ、アメリカンドリームとか青年で一気に成功した人に関してネタような傾向ってあるかもしれないですけど そ, それは違うと思うんですよね 結局お金を先に先行投資してそこからいろんなものが生まれていくっていうのが事業なので、まあ、その辺はやっぱりあの事業として成功させたい起業家としてうまくいきたいのであれば、まあ、そういう考え方も取得ておくのは私は必要だと思っておりますねはいで、えー、まあいろいろ話をしましたけれどもこんな感じで VPP って私の作ってる法則ですけれども この3つの法則があることによって飛躍的な成果が出せると思いますので、ね、企業に興味のある方とか、えー、これから大きな成果をもっと上げてきた方は、この3つ考えていただきながら、授業を、えー、設計していただくといいんじゃないかなと思いますので、参考にしてください。というわけで、今日の動画は以上になります。面白かった方は、いいねおよびチャンネル登録お願いします。YouTube の, 下の概要欄から私たちの授業テクニックを無料でダウンロードできるので、今すぐ詳細を確認してください。すみません、独立会業 の, の方ですね。無料でダウンロードできるので、今すぐ確認してください。以上です。